てくださっている皆様にも福が訪れますように笑顔で一生懸命踊ります応援よろしくお願いしますそれでは柏よさこい踊り子隊の皆様の演舞お楽しみくださいこんにちは柏よさこい踊り子隊です今年も参加できたとても嬉しいですよろしくお願いいたします モリ屋の地に舞う踊り子たちいざはっさあさあ皆様ご覧